どうも辻井介です。本日も新たに健康美容に関する情報をお伝えしていきたいと思います。今日は腰痛に効く時短マッサージ。 前回のお話でつい仙骨から神経ですね腰神経層仙骨神経層で足先までつながりますよというお話をさせていただきましたえその中でですね、この超肥骨筋前脛骨筋後脛骨筋が足裏のある一部分につくのでそこをマッサージすることによって腰が楽になりますよとで今回はですね、この足裏だけじゃなくてですねこの皮脂停止ですねこの始まりと終わりの部分一緒にですね、マッサージすることによってさらにですね、この効果的に腰が楽になると 方法がありますのででそれもすすねすごく簡単にご自宅でできますのでぜひ試していただければと思いますそれでは一緒にやっていきましょうはいそれではやっていきたいと思いますまずあなたの腰痛がどういった動作で起こるのかマッサージをする前にチェックをしておきましょう前屈ですね腰マッシュを曲げる曲げるときに痛みが起こるもしくは反るときに起こる今度は体をねじるときに痛みが起こるで今度は横に反ったときですね痛みが起こる 痛みが出る動作っていうのは人それぞれだと思うんですけどもマッサージする前に動きをチェックしておいて僕が今からお伝えするマッサージをやった後腰の痛みが減った腰が楽になったと毎日続けていただいて少しでも早く腰痛を改善していただければと思いますお皿があってお皿からそのまま下へたどっていくと当たる骨ですね そのままお皿から下がっていくと一番最初に当たる骨この部分の指1本分下指1本分外側ここをマッサージしていきますここが前肩骨筋のポイントになります外から指で外へ剥がすようにマッサージをしていきます外へ剥がすようにマッサージをしていくんですね指を当てていただいてもう片方の手でアシストしてこのまま外外 外, 外へ20秒間マッサージをしていきます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 20はいオッケーですでやりにくい方はですねこう足を伸ばしてやっていただくか今みたいに大体30度ぐらいですね手を曲げちゃうと手がこうやっちゃうのですごくやりにくいんですねこうやってやる場合はやりやすいかもしれませんはいでやりやすい方法でいいのでやってみてください僕はこれぐらいやりやすいのでこれでやっていきますでさっきの場所ですねこの部分からまたですね外側へここの部分から指一 ポン、2本外側、で、そうするとですね、ここからグリグリすると、今度はこの腓骨っていうのに当たるんですね。この真横にある腓骨筋、この腓骨筋を外へ剥がすようにマッサージをしていきます。一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十一十八十九二十。 おっき1本分またさらに外側に指を当てて指を潜り込ませるようにやっていくとう蛍骨筋に当たりますここ揺らすようにマッサージしていただければ結構です揺らすように指を当てて揺らすように20秒間マッサージしていきます1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 いかがだったでしょうか今回は腰痛に効く時短マッサージをお伝えさせていただきましたまずはですねなぜ腰痛が起こっているのか原因をしっかり見極めてですねそこを的確にアプローチすることによって大胆で腰痛を改善することができますのでぜひ今後もですねチェックしていただければと思いますいいねグッドボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょうさようなら